えー、っとですね、続いて、えー、っと、ドラムの方のミックスになります。で、キックはキックで、えー、っと、バスにまとめて一つにしてあって、えー、っと、まあ、スネアは、まあ、ほとんどあんま何もやってないでワントラックのまんまで、で、ハイハットの方も複数のバスをまとめている状態で、あの、それぞれのパートごとに、あの、いっちゃいを作っているような形になります。で、それらをまた一つのバスにまとめて、えー、っと、大きいですね、えー、っと、バスにまとめてあげて、 スとなので結構複数のこのバスをこう使うことによって完全にドラムとしてのその一つのステムという風にして取り扱っているようにしていますえー、っとですね音源の方も Spotify と Apple Music などから発売しておりますでまたですね小説の方も書いておりますのでえー、っと興味があれば是非どうぞ。